最新不動産チョウはーいどうもベトナムすみません A に w c シェフソン・ケイリーですさあ今回やってきましたのはイレンディティースカイビラー今回2回目でございますもうね最高のおもてなしをしてくれる物件でございますよ<笑>めちゃくちゃ良かったもん でもやっぱりね改めて来た理由はですね売買にも力を入れてますということですエレベーターが直列を家に着くんよねそうねだからプライベートエレベーター的なねすごかったの、ね、よ、うん、でも改めてね皆さん見ていきましょう、はい、そしてもう購入される方はすぐ n アセ e t さんの方に連絡してください行、はい、ってみましょう めっちゃいいね仕切りがないけさパーって抜けてるもんめっちゃいいわで奥にはビテックスコタワーも見えますよど中心地にあるがゆえにもめっちゃ近いもんビテックスコが最高シッザプライベートエレベーター すごいよね、うん、でここに靴箱があって綺麗ですよここが入り口のドアほうえこういうこ と, こういうことひょっとこみたいな<笑>ちょっとひょっとこ今バッて入ってね、うん、見て感じたのがマジで綺麗あの、2年前来た時とほぼ変わってないなんか変わったところは あるとこ探すのが難しい一応その2人2年半の間になるほど ね, 回ね、うん、2回転してはいるけどこの綺麗さちゃんと保ててる、まあ、ここを購入されてもいいしまあ賃貸もできるので、はい、そちらでもいいです、はい、さあここで問題です、ね、クイズはいいやいやこれだってさただただもう同じところ回ってもさまあだったら前の動画見りゃええやんってなるじゃんまあそうね僕がこちらのライト なんと表現ししたでしょ不動産動画見てる方ならね絶対もうわかる簡単じゃあ三択しようかうん、はい、1番線香花火2番線香花火3番線香花毛<笑>あ、やば火さあどれちょっと待ってくれどれちょっと難しいな<笑>分かるよ難しいのは分かるそう1番の線香花 B 線香花火と表現してねけどさ、はい、今見てさ、はい、どう今ならば、うん、どう表現しますか今なら線香花火そう<笑>一緒成長ゼロ<笑>もう線香花火にしか見えない嘘でしょ、うん、そしてこのリビングもねこの黒とダーク系の家具で統一されてやっぱエレガントな感じですよ本当絨毯とかもめっちゃ綺麗だね二回転してるとは本当思えないよバルコニー バルコ ー, リーも広いねいここ幅があって長い、ね、椅子とかも置けるしねここだったらねこのガラスがね結構大きいよだから、ね、こう風も入ってきて気持ちいいよいやーいいなマジでモテるわここすんならこちらキッチンも行ってみましょうこの地形でね広くていいですよ ああれれこれじゃん<笑>冷蔵庫きた<笑>これあったやん<笑>前回のメトロポールでーこんなのないよーって言ってたのにしかいい。当てたら冷蔵庫よ<笑> 2年半前に出会ってるありましたやっぱこの隠すスタイルいいねーまあねすごいスッキリしてるね あ、ベッドルームだけど3口もあってでこちらオーブンもありますと料理する人にもすごい優しいキッチンこれなんだっけこれレンジこれレンジ<笑>えマジで埋め込みやてんさめっちゃいいねえこんな良かったっけいやめっちゃいいわでここが洗濯機をね置ける場所とちょっと勝手口かな非常口だっけ、うん 以上口で素晴らしいそしてベッドルームいやベッドルームも綺麗やね二回転してるとは思えんわ床ももうほんと新品と変わらんすごいなでやっぱさ音も静かねこんな途中陣地なのに、うん、ガラスも多分服装ガラスでしょこれあーそうそうそういやーこれ綺麗だし 収納も。広いですよ。ね、は い, もいし。さて。ここで問題です。実はこの部屋には。電源の。差し込み口があります。何個あるでしょう。え、何個数、個数。いや、それはもう正直この。 前回も多分映ってないいやだけど全部1を映しとるからそこをちゃんとね分かってほら思うのに近づいてるけどじゃあこれも3択ね、うん、1番1個2番7個7個、うん、3番8万個さあどれ薄かえちょっと待ってくれそんな簡単に出す答えたくないわみんな絶対に。うん 正解は。二番七個です。わかった。これに騙されるかなと思ったよ、これに今おったけね。うん、騙されるかなと思った。といやだとしたら、絶対三つっていうのを選択肢にないって、ガン気するけどね。八番とぶれるだろうなと思ったよね。 六、下にもある。六、七、七個もある。これそう。コンセントすごい珍しくない。確かにこの形ね。うん、漢字の土もね練習できるよね。子供に教えられる。子供に何回も練習できる<笑><笑> 土, 土だけ何回も絵の種線だよ、ね。<笑>だっていろんなジャンルの、うんうん、に対応できるってことでしょう、ね、そうそうそう。 古いタイプのコンセントとかさなんかあるじゃ ん, なんすっごいごついさあるね3個太めの一味さみたいな、うんうんうん、ベトナムにはねまだそのそういうのもあるし多分海外仕様のやつもいけるってことよねきっと他のヨーロッパとかの基準のやつも、ねうん、いやさすが国際色豊かな方がこう住むっていうそういう場所ですよ、はあ、じゃ次行ってみよう<笑> <笑><笑>そして最後はトイレとシャワールム。はいいやーここもねえやホントきれいやねこれやったわ杉本さんとやったわ幽体離脱あそこは問題せずいや問題せんよだってもうこんなん簡単すぎるもんマジで簡単<笑>でそんなのはずっと簡単や幽体離脱は簡単やうわー 広いねめっちゃ広いわ<笑>さあじゃあここで問題ですこの広さがヒントになってるかもしれない<笑>僕の身長は何センチええ部屋関係ないやん<笑> 1番100センチ2番161センチ3番3メーター80センチ<笑>さあどれどれど れ, どれ あむずいかむずいよも上がる今ねここのやっぱ広さで、ね、感じたもんね 3m ありそうだなそうニュ ー, ーですよ。ンいやむずかったと思うだけどそれが現実それが現実 ?161cm でもうめちゃくちゃ空白あったけどね今こうだって も, もうほらこんだけ空白あるから 誰でもいけるよ、はあ。広くて、綺麗で、はあ。マジで住みたい。住みたいとこナンバーワンだ。最後。じゃあ行こう。嫌味をあったら、ただで借りれるの。こんな。帰ってきたぜ。まあ、おさらいするとね。サンプル。 電風日本領事館の隣、うん、でもう土中心地ですよ、近くにスーパーもコンビニもありますし、1階には京アタ入って、えー、ファシリティもすげえプール、ジム、サウナ、最強ですよ、で、70平米でしょ、いや、前回がね、1800ドルで、よ、で、それよりはさすがにね、まあ、2年経ってますし、下がってはいると。 売、ま、買、あ、もねもちろんやってますバイバイね売買の値段だけ教えてもらっていいですか125億ドン125億ドンはいもうピンときませんああ125億ドンすげえ 125, 125億ドン125億ドンえっ十五35億みたいな感じで言ってる語呂悪い6900万円かうわ てるっては聞いてるけど、上がってるか下がってるかまじわからないこれい、ね。決めた。決めました。はい。いくよ。千六百五十ドルいい。刻む？刻むよ。だって当てたらうだタダで借りるの。千六百五十ドル。じゃあ一ヶ月の家賃お願いします。千三百ドル。安い。<笑> あそんな下がるんだやっぱ2年と、まあ、コロナ禍っていうのもあってこれから上がる可能性はあるあるよねっていうことよねこれから上がるならいつ借りるの明日でしょ今でいいたでしょうこれ見てすぐ決めてもらっていいよ これはもうマジで気になった方はねほんとすぐにエ N セ診さんに連絡してみてくださいそしてほんとバイバイのほものを力入れてますんでもし気になった方はすぐにご連絡いただけますようよろしくお願いしますはいそれではフォーチュン最新不動産情報でしたまた次回お会いしましょうさようなら